は佐藤さんでございますけれども、はいじゃあぜひですね盛り上げていただきたいと思いますので、どうぞ引き続きよろしくお願いいたします。ではよろしくお願いします。春ののにうるいが来て桜まる。 風光り春ま漫の桜切りに見渡す限りの桜まで心を躍りし大空へ幾年思う花だより。 がれに「ともるぼんぼりおぼろぎ」「こぼれ桜に誘われて夜空見上げる月明かり」 光の空、光差し、夢にした木はまばゆきで、花見のふに咲き乱れ、花見ともえに咲きこぼれ、桜えに飛ぶうぐい歌え踊れとさえふりで、桜の神出し踊り Oh! ありがとうございました。